うんあって、無理っっ違うた でははははい、はい、いくよー、はい、それではイランブ行きましょうどうぞ。ブーはいらないから、ね、<笑>今、今、悩んでましたいいやつ悩んんででままどうぞ、うんそれ The <laughs> truth. Crap!、No. I e u s t I s t got. e j s t I s t got. e just got. I just got. I j s I s t got. I j s I s t g o Hey, sir!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 治れですよ。はい、皆さんこのまま代表いいのかな？終わりにしてもねえ代表。あんたら。